鶴岡市より群長の皆さんです鶴岡第5コミセンで練習をしています花のある美しいチームを目指し活動を開始して20年目になりましたよろしくお願いしますというコメントをいただいておりますそれでは群長の皆さんよろしくお願いいたします 会場の皆さん、こんこにちは、群です。私たちが住む将内の四季を季節が持つ光をイメージしながら美しく軽やかに踊ります見終わった後、心の中を爽やかな風が吹き抜けるはずです最上川フランカのメロディーに乗せ秋の光から開演 す備 引き受ける風舞い上がるよ。 何 ありがとうございました。